は い, いわ、ねみんなはい、もちろんですわ。 先輩はこれ以上の量を毎日飲んでますから行くわよ、やっぱり牛乳は無駄